シッソの部屋だけど何か太郎です今回はですね、今から TikTok を撮ろうと思うんですけど、もう寝起きすぎて、こんな顔じゃ撮れないってことで、久々にね、韓国メイクやっていきたいと思います<笑>もうね、なんか髪型だけ韓国っぽいでしょキノコ頭みたいな。それそれ<笑>。前回はヤッピさんの動画を参考にさせていただいたんですけど、今回は別の方の動画を参考にさせていただいて、基本自分メイク道具とか買わないので、自分で持ってるものだけ使ってね、また、やっていけたらなと思います。それでは、あ、キャリ 太郎あげあげはい、完成でーす。変わってない。それではやっていきます。はい、まず化粧下地からやっていきます。もうさっき洗顔したばっかなのに、ここの上に化粧下地を塗っていく。え、やば。え、待って、すごい。なんかね、すごい。ここ最近イクモザイ塗ったらすげー生えてきてる。怖いくらい。え怖い、怖いくらいだ、マジ。HY くらい。早よでやんす。 早でやんすだマジで俺今光なしなんだけど光なしでこれ白すぎ透明感透明感しかないやんこの俺がはい次ファンデーションファンデーション塗っていきます TG クッションファンデもうこれ TikTok 撮ったらすぐ落としてやっかんなでさなんか最近さソワンワン最近ソワンワンがさ あの Tinder を使って男の人と会った話みたいなのをしようってえあんだけ有名なソワンワンそんな出会いないのって思っちゃったなんなら俺だったらねいくらでもデートするよソワンワン俺でよかったらデートするよ<笑>一回ソワンワンと二人で会んだよねメイドカフェ行ったことなんか渋谷のメイドリーミンかなんか行ったんかなそしたらなんかね街中でソワちゃんファンが多すぎてバレまくり でメイドさんにもバレてたなそういえば夏2年前とか1年前とかかなはいコンシーラーも塗り終わりましたどうでしょうかはいそしたらまあとりあえずアイメイクやっていきたいと思いますえー、なんかアイメイクのパウダーのなんかね赤っぽい赤っぽい色のこれこれをあのまぶたの上にサって塗っていきますちょっとアイホール全体くらい塗りますえつか Tinder って実際あどうなの女性の皆さん的に そそういういなんかさ、そのソワンワンの動画のコメント欄でも言われてたけどやりもくアプリみたいなの書か書かれてて俺も昔 Tinder で会ったことはあるんだけど友達が Tinder で会ってて会えるのかっていう面白で会ってみたんだけど Tinder ってなんかその、自分がいいねして相手もいいねしてくれたらマッチングしてメッセージができるって仕組みなんだけどいつだろう結構前なんだけどその初めて会ったのが43歳近所のおばさんで。 で子供が5人いますとバツイチで子供を寝かしつけたりする人があるので30分くらいで帰りますみたいなもう若干その時点でやべえなっては思うじゃんでなんか今精神科医の彼氏がいてでも精神科医だからもうなんかね行かれてんだっていろんな人の鬱の話とか聞いてるせいでその付き合ってる彼氏さんもやばいみたいなだから Tinder やっても若い大学生の子とかとお話ししたり もう筆下ろししてほしいって言われたらしてるみたいに言っててえこいつやべえやべえ行かれとーと思ってやっぱ黒系だけじゃなくて赤系をこの目頭の内側から入れることで、まあ、離れ目の見え方も改善されますある程度やったらこの涙袋の部分と二重のラインにこの軽く目頭の位置から線を入れてあげますなんかその線を描くことでよりぷっくり見えるっていうかあれなので ここんなな感じでですす今もう光焚いてないですこの ま, まそしたらあの韓国ってアイラインが結構濃いめの長いイメージなのでそれに沿ってやっていきます<音楽>下のラインを入れるだけで結構韓国っぽく見えるのでまあやりすぎは良くないよねってことですまあちょっと男なんで雑に見てほしいってところはあるんですけどこの離れ目 離れ目の人は内側にアイラインをちょっと深めに入れると深めに入れるだけで顔のバランスが良くなるのでやってみてください一回先に鼻のシャドウだけ入れますブラッブラーブラーブラーで鼻頭だけここだけ濃く描きましょうこういう三角形イメージで目頭からこう塗っていきます白い部分は消さないようになるだけなるだけ音だけ そしてここの白が浮き立つんですよね横に茶色を入れることでここが大事意外とここは本当に目は離れてる人限定なおなお限定結構濃いめの茶色とかでやると分 か, っちゃ分かりやすいんだけど過ぎると明らかに顔のあれがおかしくなるから薄めにやることが大事です基本前髪で隠すんで眉毛はかかないんですけどあで例えばさっきの Tinder の話なんですけどこの43歳の子持ちのおばさんと あってそれが初めてだったんですけどなんか近くのガストで30分ドリンクバーを奢ってもらって終わりました<笑>それだけ<笑>覚えてるかなあのおばちゃんいやめっちゃ綺麗だったんだよねほんとにえこれでマジで29くらいに見えたくらい綺麗だったでなんでか知らんけどこのおばちゃんの LINE を A ちゃんにあげたはいこんな感じでございます 変わらなくね変わるこれ。意外と変わらないです。あんよん。あんよん。はせよ。かまさはまにだチョンウチュチ ョ, ョングチ は<笑>なんか髪型はわかんないんだよね正直なんか韓国のこれのイメージ俺の勝手なイメージ韓国ってこうなんか完璧に櫛で溶かしたみたいなキノコヘアみたいなイメージがあるんだけど実際どうなんだろうはいということでこれはもう光焚いてないんですよ光焚くとこんななっちゃうこんななっちゃうこんななっちゃうあはははははいということで光炊かないとこんな感じなんですけれどもどうでしょうか 韓国っぽくなれた感じははしますね、はい少しですけどもはいということでねこんな感じで TikTok を撮ってまたわせたいと思いますご視聴ありがとうございましたいいなって思ったら参考になるなって思ったら是非高評価お願いしますそれでは太郎でしたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ